藤沢さつき、スーパーショット連発で、ロコ単独首位、次戦は、朝ざっとちゃんと、姉妹対決。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。カーリング日本選手権、2日アドビックスところカーリングホール、女子一次リーグが行われ、 北京五輪銀メダルで2連覇を狙うロコソラーレが前回大会準優勝の中部電力に8から6で競り勝ち、5勝1敗で単独首位に立った。スキップ藤沢さつき31がスーパーショットを連発し、勝利に貢献。次戦はロコソラーレの妹分でマリリンこと元橋マリが参加する LS 北見と戦う。 大会は団状脳の9チームで争われ、上位4チームがプレーオフに進出する。優勝チームは世界選手権の代表に決まる。藤沢のスーパーショットがさえ渡った。見せ場はロコソラーレの4から3で迎えた第6エンド。藤沢の最終投を残し、ハウス、円の中は中部電力の石が最も中心に近いナンバーワンで、ロコソラーレの石は2番手。 他に複数の石がハウス内に置かれた複雑な状況で複数点どころか一点を取るのも難しい場面だった。それでも勝負どころは外せない。藤沢が狙ったのは向かって右側にあった自チームの石だった。当時大使は狙った石の左側面に当たると内側にコースを変え、中央にあった相手の石にヒット。 3番手に押し出し、一気に2点を獲得した。6から3とリードを広げるスーパーショット。スキップはチャンスでもピンチでもああいうショットが多い。すごく練習もしましたし、練習の成果が出せた、と大きく頷いた。その後、粘るチューブ電力に追いつかれ、最終第10エンドは6から6で迎えた。だが、ここでも決めたのは藤沢だった。 最終ショットできっちりと相手の石を押し出し、2点を奪って勝利。3日前の北海道銀行戦ではショットを投げる際に転倒するハプニングもあっただけに、投げ手が私なので転ばないようにだけ意識して投げました。と笑顔で振り返った。周囲で並んでいた中部電力を破り、単独首位に立ったロコソラーレ。 3日は元チームメイトの元橋が参加し、若手で構成された妹分 LS 北見と対戦する。藤沢は何よりマリちゃんとできることが嬉しい、と心待ちにしつつ、若さといい部分をどんどん吸収したい、と油断なく挑む。